皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。これは、プログラミングチャレンジ第4回、動的プログラミング。このビデオでは、あとまあ、動的プログラミングについての概要を説明します。で、前回、探索アオゴリズムについてお話ししました。探索アオゴリズムがある問題に対して、その問題の探索空間を決めて、で、その探索空間を まあ、システム的に、えーまあ、確認していきます。ですね。で、先週話したのは全員探索、二分探索とグリーディー法、三つのオーゴリスムについて話しました。今週はもう一つの探索法のオーゴリスムを話します。それは動的プログラミング、まあ、いわゆる DP ですね。DP 法が競技プログラミングの中で結構、あと 使われているアルゴリズムですので、まあ、あの DP 西洋の授業がまあ必要だなと思いましたで。DP の基本的なアイディアが、あの計算の一部分ずつをメモリに入れてで、そうすると重複の計算を避けることができます。まあ、一番最初の授業で話したメモ法に関係するアルゴリズムです。 では、えーと、まず通常の DP を、えーとまあ、簡単に説明すると、一番最初のステップが DP テーブルを作る。ですね DP 表、DP テーブルが、先、まあ、言ってた計算の途中の計算を保 存, して保存するテーブルです。ですね で、えっ、ー、と、そのテーブルの縦と横が、その計算のパラメータの引き数で、で作られる。まぁ、あ、今回の授業がその、えっ、ー、と、例のいくつかを見れます。で、テーブルを作った後に、そのテーブルを書き込む必要があります。その時は2つのオプションがある。1つのオプションが、トップダウン DP ですね。トップダウン DP は再帰関数を書いて、 で、その再帰還数を計算するときに、まずその計算がもう DP テーブルに入っているかどうか。DP テーブルに入っているとそこで止まる。DP テーブルに入っていないと計算して、その結果を DP テーブルに書く。もう一つがボトムアップ DP。ボトムアップ DP は再帰還数じゃなくてループで実装します。で、そのループで DP テーブルの全ての様子を書き込みます。 で, すね、で、最後はなんか DP テーブル の, まああの答えがこれでなんかそれで開始します。まあ、DP, DP プログラミング、DP4 のプログラムはどこが難しいかというと、まあ、多くのところが DP テーブルを決まること。DP テーブルが決めればその他のプログラムが自動的に書くことができます。で、いつ、まあ このプログラムは DP 使うかなってどういうふうにわかるのか。まあ一つのアイディアが、えー、っと、まあ問題が最適化が必要。それともう何かを数えることが必要。それはね、DP くさいって考えられま す, すね。例えばなんかその正解、正解の数を数えてくださいって書いてる問題とか、あの、まあ最短コスト。 が探して計算してくださいとか、あとはなんか最大点数を計算してくださいとかで書いてる問題が、まあこれ DP かなってあの考えてみてください。あとは DP の計算コストはどれぐらいかですね。まあ基本的に DP の計算コストが DP テーブルのサイズです。ですね。で、あの DP、例えば DP, あと DP テーブルのサイズは A×B であれば、 まあ、あの、基本的なコストが、えっと、O of A かける B。ただし、一つ気をつけないといけないのは、DP 表、DP テーブルの一要素の計算コストが O of C ですね。この C があのコンスタントであれば、それはいいなんですけど、たまにこの C はコンスタントではないので、その時は気をつけてください。基本的に DP のコストが O of A, B, C。A と B はテーブルのサイズで、C が 一つの要素の計算コストとなります。あと、この DP が正しいかどうかを証明することもできます。その DP は正しいかどうかを証明するために、あの、数学のマーフ、あと、プ f ーフ・オフ・インダクションを使えば、っていうことが、あと、とても便利です。では、あの、いよいよ、あと DP の例を挙げましょう。ですね。この課題が、ウェディング・ショッピング、えっと、という課題です。 で、この課題の目的が、まあ、あの、その結婚式用の買い物をしないといけないですね。で、あと、買い物には、なんか、C アイテムを買わないといけない。例えば、ま、お花を買うとか、あとはドレスを買うとか、あとは、なんかその飾り付けとかですね。それは K0、K1、K2 とかですね。で、それぞれのアイテムが N 種類があります。ですね。例えば、ドレスが3種類。あの、花は5種類とか。 で、それぞれのアイテムから一つだけを買うことなんですけど、まあ、できるだけ、えっ、ー、と、その、買うのと価格を最大化したい。まあ、最大化したいなんですが、と予算を超えたくない。ですね。つまり、えっ、ー、と、ギリギリまでに予算を使いたい。で、えっ、ー、と、予算が200までにして、で、アイテムの数が20までにして、で、アイテムの選択肢が、えー、と20までにする。 ということが、まあ、結構数字が小さいなのであのこれが全探索でもできるんじゃないかと思われると思いますがまずとこの問題だと実際にと探索空間はどれぐらい大きいなのか考えてみてくださいいいですかじゃあ次行きましょう、まあ、例えばあとこの問題の例の一つはここですアイテムのクラスが0 1,2 で、えっ、ー、と、クラス0が3種類、クラス2が2種類、クラス3が、えっ、ー、と、4種類ですね。で、例えば、予算が M であれば、このケースの問題の、えー、と答えが、えっ、ー、と、19ですね。まあ、例えば、えっ、ー、と、このクラス0の8、プラスクラス1の10、プラスクラス3の1を買うと、まあ、これ19。まあ、ここも19ですね。で、逆に、えっ、ー、と、予算が9であれば、 このも、なんか、このサンプル、このサンプルデータに対しては、あの、答えがないですね。なんか、その良さを超えない答えがない。じゃあ、前端策のプログラムを書いてみましょう。まあ、前端策が簡単に言うと、例えば、再帰関数で、あの、まずすべてのクラス1を買ってみて、次はすべてのクラス2を買ってみて、で、次はすべてのクラス3を買ってみて、再帰でできて、って、それはできます。で、ショップ MG とか、 えっと、M の予算が残っているときに G 以降のクラスを買いましょう。ですね。で、まず予算をチェックして、で、次は最後、なんか最後のクラスを超えたかをチェックするですね。これは、あの、えっと、再帰関数の終了条件ですね。で、次は、あとクラスに対してのそれぞれのアイテムを計算してみて、で、それぞれのアイテムを計算するときに再帰しないといけないですね。次の、 このアイテムのコストと次のクラスを試す。ですね。で、これの最大を返す。まあ、これは簡単な。これで、これはあの全員探索で前の問題を解けます。ただし、全員探索前の問題を解こうとすると、あの、探索効果は皆さん計算してきたと思うんですけど、20の20乗です。つまり、20、クラスの20アイテム。 20アイテムの20クラスの組み合わせ。つまり20の20乗です。これはね、なんか全探索はやっぱり解けられない。ですね。20って小さい数字なんだけど、これは無理ですね。なんで、あの、穴に小さい数字で、こういうふうな、えっと、探索空間になったのかというと、考えてみると、このテーブルの中に、同じ M の組み合わせはたくさんありますよね。例えば、えっと、この、ここで、ショップ m g を考えて、 例えば、さっきの問題の中で、えっと、M が2 12、G が、そうですね、M が10、G が2、何回呼びかけるかですね。例えば、あの、00から6を選んで、次は4を選ぶ。で、これは、あと、この、あと、再帰関数の呼び方になります。逆に、この4とこの6を選ぶと、もう一度これを計算します。で、ここは4を選択して、ここは6を選択すると、 もう一度、この関数を呼びかけます。つまり、えっ、ー、と、だって、この関数の結果は一つしかないんですよね。なので、これを3回、えっ、ー、と、呼びかけるのは、えっ、ー、と、無駄な計算ですね。つまり、さっきの再起方法ですと、無駄な計算をたくさんしてしまっているっていう感じです。ですので、それを避けるために動的プログラムをやります。 まあ、あの、こういうふうな無駄な重複な計算するときに動的プログラミングを使いたい。で、動的なプログラミングを使い方だと、まず DP 方、DP テーブルを作って、で、その DP テーブルの縦と横は M と G になります。で、SHOPMG を計算したら DP テーブルに、えっと、保存します。なんか、SHOPMG が答え一つしかないからですね。テーブルのサイズが m もかける、あの、えっと、 予算かけるクラスですので、予算が200と考えてクラスは20だと、テーブルのサイズが4000。4000がね、20の20乗より随分短いですよね。ですので、まあ、DP でこの前探索をすごく早くすることができます。ではあと、テーブルを作りました。では、テーブルのループ方法はどうすればいいですか、まあ、さっき言った通りに2つの方法があります。トップダウンとボトンアップ。 両方を見てみましょう。トップダウンがね、なんかプログラミングは簡単です。え、あと、前のプログラムと全く一緒です、す再帰還数と全く一緒で、まずエンドコンディションをチェックして、エンドコンディションをチェックした後に、次はテーブルに値があるかどうかをチェックする。値があれば、あの、もうこの計算は前がやったことあるよとかっていう意味で、その計算の結果を返すだけです。再、あの、再計算をしない。 で、えっ、ー、と、テーブルになければ、まあ、計算して、計算した最後にテーブルを書き込む。で、これで終わり。じゃあ次は、ボトムアップ。ボトムアップが、えっ、ー、と、まず、テーブルをすべてを作って、で、そのテーブルをすべてをループします。ですね。で、えっ、ー、と、こんな感じです。予算は横で、で、クラスが縦。で、最初は、 えっと、ショップ00ですね。ショップ00をビジットすることをマークします。で、次は、えっと、えっと、まず、カテゴリー、なんか、クラスをループして、で、このクラスの中に、あと、予算をループする。で、この tij が1、まあ、x でマークしたときに、この計算をやります。0であれば、この計算をしない。この計算をする場合だと、 まあ、すべてのアイテムをチェックして、で、そのアイテムを次の行をマークします。まあ、ちょっと見てみましょう。まず、ここは、えっと、まあ、このクラスをループします。このクラスの中で、えっと、0だけをマークしている。で、それをループする。その、え、ゼロループすると、次のクラスの2と4。このクラスの2と4をチェックする。0プラス2は2。0プラス4は4。で、このクラス、クラス0が終わりました。次はクラス1を計算する。 クラス1はまず2を計算して、4と6がありますですね。で、2プラス4が6。2プラス6が8。で、この2つをマークします。次は4を計算します。4プラス4が8。4プラス6が10。で、この3つをマークします。で、次は、えっと、クラス3、えっと、クラス2を計算します。クラス2はこの4つのアイテムがあって、この3つかけるこの4つを次のクラスにマークします。 で、クラス3がないんですが、あの、まあ、このチェックしますが、この、これはなんか回答をチェックします。で、プログラミングが、まあ、こんな感じのプログラムになります。結構、あの、まあ、3乗ループなので、プログラミングがわかりやすいですね。では、トップダウンとボールアップ、どっちを使うかですね。まあ、トップダウンが、えっ、ー、と、結構、あの、プログラミングが、 なんか、全探クから、まああの再帰関数から、あとテーブルをチェックするだけを入れます。ですね。あの、なんか、これが、本当にテーブルを使う場所だけを計算しますので、DP テーブルがスパスの問題の場合だと、これの方が早い。でも、これは再帰関数があるので、再帰関数はある程度コストがかかります。 で、ボルムアップが、あの、まあ、テーブルをすべてビジットするときだと、トップダウンよりボトムアップが早い。ですね。あと、あの、すべてのテーブルを一気に保存する必要があり、ないんですよね。前の例みたいに、あの、C と C プラス1の行しが必要なので、あの、実はテーブルのサイズをちょっと、あの、節で、え、まあ<咳>、節約することができます。メモリを節約することができます。 まあ、ただし、えっ、ー、と、タップダウンより、まあ、プログラミングを少しだけ考えないといけないですね。あと、DP テーブルがスパースであれば、まあ、そのループはちょっと無駄な仕事を少しやります。じゃあ、あの、前の例が、えっ、ー、と、予算のどれぐらい使ってるのかを計算するだけだったんですけど、でも、例えば予算だけじゃなくて、じゃこの予算に対してどのアイテムを選んだか、で、えっ、ー、と、出力を 認める課題は、その場合はどうしますかですね。まあ、これは難しくないですね。その場合だとテーブルをもう一つ作ればいい。一つの DP は、一つのテーブルは先の DP 表ですね。もう一つのテーブルがパレント表。パレント表がどの選択をしたのか、結局どの選択をしたのかをマークする表になります。次の例、もう一つの例を教えて、その例でテーブル、パレント表を使います。 パレット表の時に、えっ、ー、と、タイブレイキングですね。なんか引き分けの時だとどうするのかを気をつけてください。では、これは、えっ、ー、と、リンゴのあと畑の例です。このロボットがあって、で、このリンゴの畑があります。で、このロボットが、えっ、ー、と、リンゴを取ります。ただし、このロボットが、えっ、ー、と、右と下しか行けない。ですね。例えば、こういう風な歩き方とか、ですね。 こういうふうな入れ方とかですね。で、右と左に、また右と下に行くと、あの、その、リンゴを最大化するパスを計算してくださいという問題です。で、えっと、リンゴの数が AIK のとテーブルでわかります。じゃあ、まず前端策で考えましょうですね。前端策は、なんか、パスはどれぐらいがあるのか。まあ、考えてみると、パスが えっと、右 n ステップと下 n ステップ。どのパスでもそれがあります。ただ、順番だけを変わります。そうすると、あの、パスが文字列で、あの、n0 と n1 が文字列サ、サイズ 2n。で、この文字列、えっと、2n のサイズの文字列の組み合わせを考えると、あの、サイズが 2×n の n のバイノーミアルになります。まあ、これはね、結構大きな数字になります。 まあ、あの、ただし、えっと、ウェディング・ショッピング前の問題のように、その重複サブ問題、部分問題が存在します。まあ、例えば、えっと、XY から NN まで行くと、XY までのパスがどのパスしてもですね、XY と NN の最大化が同じです。ですので、えっと、 いろいろな 0xy までのパースに対して xy と nn の最大化を計算しないといけない。それは重複の部分計算になります。ですのでまあ dp をやってみたいですね。では dp 表とパレント表を考えましょう。dp 表が n プラス1かける n プラス1表ですね。で、それ dp 表のそれぞれの xy に対して あの、00ゼロゼロから xy までの、まあ、最大のリンゴ数を、えっと、記入します。で、パレント表が同じく n プラス1かける n プラス1。パレント表の各材表には、えっと、どこから来たのかを、えっと、計算します。で、えっと、初期化ですね。dp テーブルの初期化は、あの、ちょっと、これは、あの、計算を簡単にするために、えっと、まあ、畑は n る n なんですけど、 dp 表は n プラス1かける n プラス1そのプラス1か何かというと上の全て0を入れてで、えー、と左は全てを0入れるですね0番目の上と0番目の左そうする と, とプログラミングは少し簡単になりますですねでループが、まあ、2 0ループですねとまずと横と縦ですねでそれぞれ x, y に対しては あのその XY の Apple プ, プラスあの上から来た Apple と右から来た Apple を比較します。プログラムがこんな感じになります。これはなんか入力データとこれは DP 表ですね。で、これは DP 表の初期化。で、これはパレント表。で、この二重ループでえっと右あと左と上を比較するだけです。 で、上の方が多ければ、えっと、パレントがアップ。左の方が多ければ、パレントがレフトになります。まあちょっと実際に見てみましょう。例えば、リンゴの数がこんな感じです。こうすると、まずここから始まって、上と右、えっと、左が0なので、どちらでも、どちらでも同じであれば、えっと、左、えっと右、左になります。あ、上になりますですね。で、ここはなんか最大1。 で、次行くと、あのー、まあ、ここは0なので、まだレフトになります。で、次は、えっと、ここですね、ここは2ですので、なんかこれはレフトを最大化です。レフトとレフト。で、このと3。で、もう少し丸くと、まあ、最初は全てレフトですね。なんか上が全て0なので、ここはレフト。で、次は、ここ2が、上が1で、左が0なので、上の方が高い。で、次は、上が、 1で、左が3なので、左の方が多いので、左と、えっと、これ3プラス2が5ですね。で、次は上が3と、左が5ですので、まあ、同じく。5、5、5。で、ここも5と3を比較すると、レフトの方が高い。ただし、あの、ここは見てみましょう。左が7、上が9なので、上の方が最大になりますので、今度が上になりました。9ですね。 で、9と9プラス4が13。で、下同じ計算にすると、あの、上の方が高いだとで、最初は、ここのパスに入ります。このパスを見ると、上、上、レフト、レフト、レフト。ですので、まあ、この場合だと、えっと、最大化のパスが、まず全部右にいて、次は全部下に行くことになります。はい。えっと、最初のビデオがここまでになりました。 ちょっと長いビデオでしたんですけど、まあ、この例で、えっ、ー、と、DP、あと DP の考え方は分かりましたでしょうか。で、次のビデオでは、えっ、ー、と、もう少し、あの、DP のよくある問題を説明します。